まだやっていたんですね。という印象しかありませんが。どうも、政治いろいろの学部です。これで何回目になるのでしょうか。セオル号沈没の原因調査をまだやっていた模様です。バウコリアの記事を引用します。韓国で2014年、修学旅行中の高校生ら、 約300人が犠牲になった旅客船セオル号沈没事故の証拠改ざん疑惑について特別検察官が10日90日にわたる捜査の結果を発表した。セオル号の CCTV 防犯カメラと DVR 映像録画装置の捏造の可能性政府対応の適正性などの疑惑に実態がないと結論付けた。セオル号 特別検察官のイ・ヒョンジュ検察官は10日、ソウル・チョソグのソウル地方弁護士会館で記者会見を開いた。セオル号の DVR のすり替えや、セオル号の CCTV データの捏造疑惑について、これを裏付ける証拠がないため、控訴を提起しないことにしたと発表した。特権は2014年、 6月22日に回収されたセウル号の DVR は、捏造ではなく原本だと判断した。特権は、捜査の結果、DVR が2014年6月22日以前に回収されたという証拠は見つからなかったとし、DVR がすり替えられとする根拠も見つからなかったと説明した。続いて、誰かが密かにセウル号に侵入し、 視野の確保が非常に難しい水中で、セオル号の3階にあった DVR を回収したとは考えにくい。誰にも気づかれず抜け出すことも極めて難しいと付け加えた。また特権は、熱造の痕跡と言われた特異現象は、データ復元の過程で一般的に発生し得る現象と明らかにした。特権は、国立科学捜査研究院から、このような 現象は、熱造の根拠と見ることは難しいという趣旨の鑑定結果を受けたと説明した。これに先立ち、社会的参議特別調査委員会、社産委は2014年に裁判所に提出されたデータの、レッドセクター特異現象、ページファイル特異現象などが熱造の痕跡に当たるとし、復元作業の過程で、 cctv のデータが改ざんされた可能性があると主張していた。さらに特権は、セウル号の DVR と関連した政府対応の適正性についても構想を提起しないことにした。特権は、大統領記録物や海軍、海洋警察の通信資料を含む、諸証拠を検討した結果、DVR に関連した政府対応の適正性について、 犯罪容疑を発見できなかったと明らかにした。E 氏は、今回の捜査で関連疑惑が解消されたことを願うとし、セウル号の遺族の方々に改めて深い哀悼の意を捧げると述べた。今年5月13日に発足した特権チームは、同日までに海軍22人、海洋警察18人、社産医関係者5人、 犠牲者家族6人を含む78人を取り調べた。また、海軍本部と海洋警察庁本庁をはじめ、最高検察庁、大統領記録館、海洋水産部など10カ所を固く捜索した。また、約169テラバイト分のデジタル証拠を確保し、4000時間相当の海軍及び海洋警察の音声更新を録音検討した。 特権は特権法によって1回の捜査期限を30日延長申請し、大統領の承認によって90日間の活動期間を終えた。とのことです。事故が起きたのが2014年のことですから、もう7年も前のことなんですね。何の罪もない高校生が300人も犠牲になったのですから、確かに痛ましい事故には違いありません。ですが、 ここまで必要にあることなのだろうかとも思ってしまいます。セオル号の沈没原因に関しては、沈没直後からありとあらゆる陰謀論が囁かれてきました。暗礁衝突論から始まり、潜水艦衝突説。果ては他ならぬ韓国政府が支持し、声に怒りを下ろして沈没させたというとんでも論まで出てきます。2014年当時といえばパククネ政権の時代です。 修学旅行生が乗った船を故意に沈没させ、一体パククネ政権に何の得があるというのでしょうか。得どころか損しかないくらい、ちょっと考えればわかりそうなものですけどね。ところが、実はそこにこの事件を韓国が必要に追い続ける理由があるのかもしれません。記事にも出てくる社会的産地特別調査委員会、通称社産委とは、2017年に 法法案がが通過した社会的三特別とと関連があると思われます2017年当時のハンギョレ新聞にこの法案が韓国国会で決議されたニュースが掲載されています。ハンギョレ新聞の2017年11月15日の記事を一部引用します。24日国会で決議された社会的賛辞の真相究明及び 安全社会の建設などに向けた特別法、社会的三次特別法は、同日午前までも与党の共に民主党と野党の自由韓国党、国民党の間に交渉が続き、難航を極めたが、共に民主党と国民党が討論としての発議を確定したことで妥結した。新たに発足する第2期過失期殺菌罪事件と、 4.16 セオル号3時の特別調査委員会は、パククネ政権の妨害で座礁した第1期特徴意とは異なり、2件の3時に対する真相究明に白書をかけられるものとみられる。調査官の同行命令に応じなかったり、資料や物の提出要求に応じなければ、最大3000万ウォン、約300万円まで過料を付加することもできる。 真相調査方法と関連し、第一期セオル号特徴委とセオル号船体調査委員会が調査を完了した事案については、調査記録と裁判記録などを閲覧、当社コピーの提出要求などの方法のみで調査できる。しかし、新しい手がかりや証拠が見つかれば、特徴委が最初から新たに調査することも可能だ。とのことで、 セオル号の沈没原因調査が進まないと断定し、進まない理由をパククネ政権の妨害と断定して発足した法案が、社会的三次特別法なのです。つまり、社会的三次特別調査委員会とは、遺族と現与党、共に民主党が手を組み、沈没の原因を何とかしてパククネ政権と国民の力に押し付け、未来永劫、彼らから 金をむしり取ることを目的として発足した組織といっても過言ではないのでしょうか。特別検察官が権威なしとしたのは至極当たり前のことです。セオル号沈没には何の事件性も見られず、火災石、不適切な船体構造、運航会社のずさんな運航管理にあることは誰が見ても明白であり、いくら嘘ででっち上げようとしても、でっち上げようがなかったというのが本音でしょう。 犠牲者となった高校生たちには何の罪もありませんし、彼らを痛む気持ちは当然ありますが、誰が彼らの人生を奪ったのかという質問に関して言えば、韓国人の怠惰、嘘、未満に満ちた生き方が奪ったのだとしか答えようがありません。しかしながら、この事件がこれで終わることは絶対にないと断言できます。金をむしり取ることに対しては、 ちょっと異常と思えるほど必要な韓国人のことです。この先も何とかしてパククネ政権のせいにして永遠に骨の髄までしゃぶり尽くすという考えをしてられるわけがありません。セウル号事故とは、その沈没原因からその後の7年間にわたるこの騒動まで、韓国という歪み切った社会と韓国人の本性というものを嫌というほどに表した事故と言っていいでしょう。 こういう浅ましい態度を改め、真の原因である怠惰、嘘、利満に真摯になって向かい合い、その改善を図ることこそが、犠牲者に対する最大の礼儀とせめてもの異例の気持ちではないかと思うのですが、韓国人には永遠にわからない気持ちなのでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、